韓国の最高権力者とは一体どうも政治いろいろの学なぶです北の妹義みこと金与正氏の言葉にまたもや韓国が揺れに揺れている模様です中央日報の記事を引用します北朝鮮の金与正労働党副部長の一言が韓国政府官庁と 与党まで揺さぶっている。金副部長が1日に南北関係正常化を試みる韓国側に、韓米合同演習中断を要求してから4日後に、韓国国内では生成されていない意見が表出し、混乱が加重される様相だ。与党ともに民主党内部では、60人ほどの議員が、連般上を回して合同演習延期を要求したことに対し、 ソン・ヨンヨギル代表がこれを一周するなど内紛の様相まで見られるこのままならば合同演習延期をめぐりどのような結論が導き出されても内部対立という後遺症は避けられない状況だ合同演習を予定通りに実施する場合せっかくの南北関係進展の機会に依存さすという懸念が演習が延期あるいは中断される場合には 北朝鮮の脅威のため、韓米連合準備体制を点検する機会を自ら放棄したとの批判が出るものとみられる。決断を下さなければならないムン大統領は4日、国防部のソウ・ウク長官に、さまざまなことを考慮して、アメリカ側と慎重に協議せよと明らかにした。延期を慎重に協議しろとしたものか、予定通りに進めることを慎重に 協議するとといいうことかかわらなな曖昧な立場だ合同演習をめぐる混乱が加重された背景には担当官庁である国防部の沈黙が長くなる中で統一部と国家情報院などが合同演習延期論を出して先に進んでいることも悪影響を及ぼしたと分析される統一部公館は先月30日個人的にだけでなく当局者としても 合同演演習習をを延延期期するのがが良いといととう考えししながら演習演論を口論化した先月27日に南北通信連絡線が復旧してから3日で出てきた発言に対し統一部が南北関係改善を主導する官庁という点で考慮してもこうした目標に埋没した末に過度な停止性で一貫するのではないかとの批判が提起された3日には 情報機関ののトップが出て合同演習延期の必要性を強調した国家情報委員のパクチボン委員長はこの日の国会情報委員会全体会議で対話とモメンタムを継続し北朝鮮非核化の大きなビジョンに向けては韓米合同演習に柔軟に対応することも検討する必要があるとの立場を明らかにしたと情報委員会所属議員が伝えた。 野党は国家情報委員長の資格で特定検案に対する政務的見解を明らかにしたのは不適切だと批判した。本来の任務である客観的情報分析ではなく主観的解釈を入れた意見を出したということだ。情報委員会幹事である国民の力のハ・テギョン議員は国家情報委員は情報官庁であり政策官庁ではない。国家情報委員は 金与正副部長の加盟機関に転落したと話した。合同演習をめぐる議論がなかなか進まず、政界にも火の粉が降りかかった。国民の力で提起した金与正加盟の主張にも、60人ほどの共に民主党議員は合同演習延期を主張する連番上に署名した。問題は当次元の熟考さえ経ないまま、こうした行動がなされたという点だ。 ソン・ヨンギル代表は5日にラジオインタビューを通じ、韓米間で合意した演習は不可避だとして合同演習を予定通りに進めるべきとの原則論を強調した。その上で、南北間でも交渉が再開されれば、いろいろな考慮要素があるだろうが、通信線が回復しただけ、時間もあまりに切迫している。すでに準備が進んでいるのに、 延期は難しいと付け加えた結論が伸ばされている間に、韓米軍当局はすでに指揮官セミナーと戦術討議など事実上の合同演習準備に入った状態だ。主務官庁である国防部はまだアメリカ側に合同演習の延期、中断などの要請をしていない状態だ。これに先立ち3日にアメリカ国防省のカービー報道官は、 韓国から演習中断の要請を受けたことはないと明らかにした。このままならば10日に本格的な合同演習に向けた事前演習にあたる危機管理参謀訓練が始まり、16日には連合指揮所訓練が進められるなど、事前に計画された通りに合同演習日程が推進される可能性が大きくなりそうだ。これと関連し、韓米連合軍、 司令部副司令官出身のキムビョンジュ民主党議員は5日の党政策調整会議で合同演習の延期や中止を主張するにしてはとても遅いタイミング。五輪で考えれば予選試合が始まったも同然だと話した。続けて合同演習が政治的交渉の道具として使われることを警戒しなければならない。合同演習日程は 政府で推進する戦時作戦権変換段階とも密接に関連していると話した。合同演習を実施できなければ戦時作戦、統制権、監修条件をクリアするのが難しいという点を指摘したものだ。とのことです。韓国の最高権力者は一応文大統領ということになっていますが、本当にそうなのかと思ってしまいますね。一般的に大統領とは 国民の直接選挙で選ばれる人であり、日本の首相などと大きく違うのは国会議員ではないという点です。つまり大統領とは行政に対して強大な権限を持っているものの、逆に議会を解散したり法案を提出したりという行為ができないとされており、立法、司法には影響力を持たないものとされています。日本の首相は総理大臣であると同時に、 国会議員ででももあるるので行政府府にににいいいなながら立法府にも属しているととうことになりますその一方で、内閣は国会に対して連帯して責任を負うという日本国憲法第66条がありますので、首相といえど国会から独立して行政を取り行うことはできないわけです。これはあくまで一般的な例、日本における例であり、国によって違いは存在しますので、一概に 全ての国がその通りだとは言えませんが、韓国は大統領制を強いておりますので、当然のことながら、文大統領は行政権については強大な影響力を持っているものの、立法、司法にはさほど影響力を持たないとなるはずです。が、いわゆる自称元徴用工裁判や検事総長への介入などを考えると、厳密な意味で韓国は、 大統領制におけるる三権分立立が確立されているか裸な疑問ではありますね文政権成立以来の文大統領の言動を見ていると、とても韓国における最高権力者には見えないとも思えてきてしまいます。キム・ヨジョン氏が米韓合同演習中断を要求している理由はある程度わかる気もします。北朝鮮は本気でアメリカに勝てるとは思っていないでしょう。アメリカと本気でやり合ったら、 ひとたまりもないと思っているはずです。だからこそ北朝鮮は彼らにとっての虎の子の核を手放さないわけです。北朝鮮は核を攻撃に使うというより、抑止力として使うことを選択したのではないかと思われます。ある意味、核の正しい使い道を見つけたと言ってもいいのかもしれません。そして、核を手放さないという選択をした以上、本当の意味での米朝融和はないということも 理解しているんではないかと思われますバイデン政権は北朝鮮との会話に前提条件をつけており、その前提条件は北朝鮮にとっては飲むことのできない核の完全放棄なのですからね。つまり北朝鮮としては中国に着くしかないということを今更ながら改めて実感したのではないでしょうか。そういう覚悟を決めた北朝鮮にしてみれば、いまだに アメリカと中国の間をフラフラしている韓国など目障りな存在でしかありませんハノイノーディールの原因となった韓国がもう一度仲介をと言ってきてもこの嘘つきを信用できるわけがないだろうと思っていると思われます西側諸国が g7 なので踏み絵を迫ったように北朝鮮は北朝鮮なりのやり方で韓国に踏み絵を迫ったのではないでしょうか 南北会談を迫る韓国に対して、まずアメリカと縁を切って中国陣営に入れ、我々と話をしたければ、それくらいの誠意は見せろと言ってるんではないでしょうか。これまでなら、キム・ヨチョン氏の言うことに対して、靴を舐めんばかりの勢いで従ってきたムン大統領が、珍しく態度を曖昧にしている原因もこのあたりにありそうです。ムン大統領という人を見ていると、 自分の創始国は北朝鮮とは思っているものの、中国を本当の意味での創始国とは認めていない形跡があります。文大統領が引っかかっているのは、米韓合同演習の中止がイコール北朝鮮への侵入を意味しているのではなく、中国への侵入を意味しているからではないでしょうか。我々から見た場合、北朝鮮への侵入イコール中国への侵入なのですが、 どうも文大統領の頭の中では、それとこれとは別問題となっているような気がして仕方ありません。米韓合同演習を中止した際、それを契機に南北会談が進展し、平和レに韓国を緩やかに北朝鮮に侵入させるだけであれば、文大統領は一も二もなく、はい、と答えたでしょう。ところが北朝鮮の要求は中国陣営につけなので、それは嫌だと思い、 曖昧なな態度を貫いていいてるでではないでしょうか今のムン大統領の頭を支配しているのは北朝鮮への忠誠よりも中国への恐怖が勝っているんではないかと思われます。ムン大統領がそう思っているとすれば、これはある程度納得できます。もし南北融和がなった場合、ムン大統領は北朝鮮主導で作られる新たな朝鮮でもそれなりのポストが用意されるでしょう。 南北融和の立役者でもあるムン大統領を粛清すれば、韓国内の新北朝鮮派はこぞってム体制にそっぽ向き、せっかくなった統一国家がすぐに破綻するかもしれませんからね。ですが、中国の一部になった場合、ムン大統領は間違いなく粛清されます。中国は韓国国民を途端の苦しみに陥れたのはムン大統領だということにして、 我々中国がその元凶を取り除いたのだから、韓国国民は安心と感謝を持って我々中国に尽くせと言い出すでしょう。これは古代中国から連綿と続く革命の考えを見ても明らかです。中国という国家は常に前王朝を否定するところから始まりますからね。私は個人的に韓国の最高権力者は自称元慰安婦だと思っていましたが、 どうやらそうではないかもしれません。韓国の支配者は、自称元慰安婦でも北朝鮮でもなく、文大統領の頭にすくう大いなる恐怖なのかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので、ぜひご覧ください。それでは次の動画でまた お会いしましょう。